紹介いたただきました北海道旭川市よりやってまいりました「s u でございます先ほどもこの会場を踊らせていただきましたが私どもこのお祭りに参加するのは実に7年ぶりでございます変わることのないこの美しいこの場所で踊れること大変嬉しく思っております私たち「スタビは北海道の中でも唯一アイヌ文化アイヌ文様を取り入れた作品を踊っているチームでございます え以上にもご注目いただければ嬉しく思います。それでは心を込め精一杯踊らせていただきます。ご支援よろしくお願いします。ほっ。<笑>せっ先人への遺言の念と。 つさび2018帰郷 h o o o o o o o o より聞いたり聞かしたり野菜。 ありがとうございました。退場させていただきます。